これまた意外な人物が出てきましたね。どうも、政治いろいろの学部です。中三重前韓国法務長官、次期大統領選挙に出馬を表明した模様です。中央日報の記事を引用します。来るべきことが来た。17日、中三重前法務部長官に対する ラジオ番組のインタビューに接した、与党共に民主党首都圏議員の反応だ。中三重氏はこの日、YTN ラジオ番組に出演し、記事を捉える鷹という表現を使った。どうか大統領候補になってほしいという最大野党、国民の力支持者のメッセージに対し、メディアが中三重が出てくれば、ユン・ソクヨルを押すという滑稽なフレームをかぶせたため、 そのようなものに連動したのではないかと思うとし、記事を捉える鷹が恐ろしいという意味と考えると付け加えた。ユン前総長がキジなら自分は鷹という意味だ。最近インタビューなど公開的な活動を再開した後、チュ氏はユン氏を悪魔に例えるなど激しい発言を続けている。しかし自身を積極的にユン氏の対抗馬の位置に 朱氏は、記事を捉える高の意味について、ユン・ソクヨルがどんな人なのか最もよく知っているのが、指揮監督者だった私と説明した。朱氏は、大統領選、出馬宣言の時期について、党もおそらく急いでいるのではないかと思われる。そこに私も合わせる考えと話した。来週中に、 共に民主党の大統領選挙企画団が発足すれば、その直後に出馬宣言をするという意味と解釈される。6月末、または7月初めに出版予定の対談集も紹介した。チュ氏は、検察改革がなぜ必要か、何が問題かを分かりやすく伝える本とし、中ュ・ユン葛藤とよく言われるが、その裏は何か。 真実は何かに関することが多く入っていると説明した。対談集は、ョグクの時間を出版したハンギル社から出る。チュ氏の挑戦は、すでに大統領選に向かって動いてきた先発奏者を緊張させている。174人の民主党議員のうち、チュ氏と共にすると確認された人はいないが、党員の間ではチュ氏を支持する勢力が少なくない。 直ぐ守護を叫んだ過激新聞グループの改革国民運動本部が事実上、諸市支援団体に変貌している。最近、全国オフライン組織網を構築している改革国民運動本部の会員数は4、5万人と推定され、登録者が21万人を超える中三重 TV の掲示物には、いつも4、5万件のいいねがつく。諸市のある側近は、 大多数が党員と説明した。首都圏のある議員は、チュ氏を支持する党員は10万人を超えるとし、党員 50% と一般人 50% 世論調査のカットオフは無条件に通過するはずで、党内戦でも無視できない変数と話した。チュ氏は自身がユン氏を後押しするという認識をメディアのフレームと主張したが、 多数の民主党議員の緊張感もこうした認識に根付く。イ・ジェミョン、競技の知事を支持する首都圏議員は、趣旨が出てくれば、中・ユンの第二ラウンドとなり、著句の時間が再召喚されるしかないと話した。新聞支持層を意識して競合してきたイ・ナギョン前代表とチョン・セギュン前首相の緊張感はさらに強い。チョン前首相側のある議員は、 ユン・ソクヨルをあのように育てて、党を苦労させた原因の人が出てくる理由がわからないと語った。イ・ナギョン前代表を後押しする議員も、悪材料であることは事実だが、イ前代表の支持層は、チュ氏を支持するグループとは距離があるとし、中道層から外縁を拡張し、支持率を引き上げるしかないと話した。チュ氏の登場は、摩擦が強まる。 党内戦延期問題でも変数だイ・ジェミョン知事に近いある議員は、中ユン葛藤に対する記憶を年末まで引っ張れば、誰が候補になっても本選が難しくなるとし、日程通りに進め、本選候補を中心に党の方向を転換する時間を稼がなければならないと主張した。チョン前首相の側近は、現在の党権、党旗が、 諸氏が代表の時に導入され、声を出すのは容易ではないだろうが、諸氏も内心は延期を望む可能性があるとし、党内選挙の延期が後発奏者に機会を与え、党を生かす道と主張した。諸氏は15日、原則を受け入れるのが安定的に見えるのではないかと思うとし、党の安定した運営、国民の信頼がさらに重要だと考えると話した。 延期反対の立場だだが表現は曲ったとのことです。与党共に民主党内の次期大統領選出馬予定候補は、これでイ・ナギョン前代表、チョン・セギュン前首相、イ・ジェミョン・キョンギド知事と合わせて4人の候補が乱立することになると思われます。すでに次期大統領選出馬を公然の事実としているイ・ナギョン、チョン・セギュン、 イ・ジェミョンの三氏はどちらかというと、大統領の座に固執して立候補を表明したと思われますが、チュ・ミエ氏の出馬決意は、この記事を読むと前の三氏とは少々違うような気もしますね。チュ・ミエ氏に賞賛はあるのでしょうかユン・ソクヨル氏とは前検事総長であり、ムン大統領の副審だったチョ・ググク元法相を追い詰め、事実上、 首を取っった人物と言っても過言ではありません直ぐ元法相は文大統領に指名を受けた人物ですが、法相就任前から数々の疑惑が紛失し、指名を受けて法相には就任したものの、すぐに辞任に追い込まれています。自身の立場を利用した娘の不正入学疑惑、息子の懲役・忌秘疑惑、不正投資疑惑など、数々の疑惑が紛失し、 向いても向いても疑惑が紛失することから、玉ねぎ男なる異名をつけられたりしています。直ぐ元法相の罪は、自身の疑惑を次々と暴かれて、早々に法相辞任に追い込まれたこともさることながら、直ぐ元法相を追求する保守派と、支援に回った改革派を真っ二つに割ってしまったことの方が大きいと思われます。中三重氏は、この直ぐ擁護陣営を味方につけて、 共に民主党内の予備選を勝ち上がろうとしていいるんではないかと思われますしかしながら、このチュ・ミエ氏の出馬は、与党・共に民主党にとってはかなりの悪手なのではないでしょうか。チュ・ミエ氏の法相就任は、副審・直ぐ元法相を辞任に追い込み、ある意味ではその政治生命すら立ったと言っていい、ユン・ソケヨル氏を追い詰めるためだけに文大統領が打った手です。 中三重氏はユン・ソクヨル氏に対する資格と言ってもよく、ムン大統領が公約に掲げていた検察改革を推し進めるためだけに法相になったのです。実際、中三重氏は法相就任中、ユン・ソクヨル氏排除に没頭し、ソウル東部拘置所で新型コロナのクラスターが発生した時も、一切神経を使わなかったとの批判も受けています。それほどまでにユン・ソクヨル氏排除に、 執念を燃やしたものの結果を見れば中ュ・ミエ氏の出した懲罰はことごとく否決され逆に自身が辞任に追い込まれるという大惨敗を喫しました中ュ・ミエ氏の露骨なユン・ソキル氏排除は逆に文政権の異常さを広く世に知らしめる結果となり中ュ・ミ氏は目的を達成するどころか逆にいたずらにユン・ソキル氏の評価を上げるためだけの結果しか生まなかったわけです ユン・ソクエル氏が甲骨の人という評価を受けるに至ったのも、このチュ・ミエ氏との一連の争い、そしてそれに勝利したという事実が大きく影響していると言っても過言ではないでしょう。チュ・ミエ氏の姿を見れば、韓国国民は自然とユン・ソクエル氏の高骨っぷりを思い出し、文政権に嫌気がさしている人々を中心に、ユン・ソクエル氏の人気はうなぎ上りに上がっていくことでしょう。 中三重氏の出馬とは、ライバルユン・ソクヨル氏の人気を上げるという、与党共に民主党にとっては嬉しくない効果を生んでしまうということですね。中三重氏が共に民主党内の予備選を勝ち抜く可能性はかなり低いと思われますが、万が一勝ち抜いて共に民主党の統一候補になったとしても、ユン・ソクヨル氏との決戦では惨敗を喫することになるんではないでしょうか。また 他の候補が共に民主党の統一候補になった場合でも、チュ・ミエ氏の名前を聞いて、一連のユン・ソクル氏排除騒動を思い出した韓国国民は、雪崩を打ってユン・ソクル氏支持に回り、共に民主党の統一候補はかなり苦戦を強いられる羽目になるんではないかと思われるわけです。与党共に民主党にとって一番良い手は、チュ・ミエ氏の出馬を断念させることだと思いますが、果たしてどうなることか。